Sebelum menonton videonya, jangan lupa menekan tombol subscribe. Kamu tak apa-apa? 迷っちまって出てくるのに一苦労だったぜ。そうなんだ。ちー楽しかったよ。す, すげえなお前。 聞いてみましょ、うん、ったバッタってすっごくたかくとぶんだね。 結こ。 どうしたあっち おいチーンフフフフフフ。<笑> 何だ う, うわってるんだ っておいまてち。